会場に集まりの皆様こんにちは我々は東京都渋谷区より参りました学生よそこいチーム踊りんちと申します踊り子一同精一杯演舞させていただきますお手拍子お心拍子のほど<笑>よろしくお願いします 風に繋ぐ思いは、踊りんちゅう2022聖乱日出す風 静岡の魅力をたくさん伝えちゃうよみんなも踊りながら聞いてね踊り中静岡上陸野巻 感謝の気持ちを込めて。